さんばんんこばはウォルスです、えー、バトルフィールドハードラインレスキューやっていきたいと思いますえっ、ー、とこれまでにねやったことのない、えー、マップを遊んでいきたいというふうに思いますので、えー、どこにしましょううーんリップタイドとかやってなかった気がするのでリップタイドやってみましょうかリップタイドを 10分の8で5ピン立ってるのでここ行ってみましょうえリップタイドですねまあこれもマップの切り方がすごく上手だなというふうに思うんですがこの邸宅のね周辺オンリーと いう形ですで暴力側が、ね、やっぱり有利かなと思いますね、こちらも、えー、と基本的に建物の屋上から、えー、逃走用の警察車両が見えてしまうということで、まあ、屋上にね陣取る方が結構多いんじゃないかとい う, ふうに思います。はい、で私、えー、最近ちょっと このセミ砂ですねをえやり始めましたまあちょっとあのエイムがねえ上手な方ではないのでお見苦しい動画になるとは思いますがこれはまずいかなちょっと回復 楽しいですけどナイスナイスナイスオッケーオッケーオッケーはい彼がやられたらねそのまま人た担いでえタッチダウンしようかなと思ったんですが えー、とですね今、こちら警官側だとソーコム使ってます、えー、とコブラ、それから拡張マガジンこれヘビーバレルの、えー、グリップはスタビフォアグリップですかね。 な, んか嫌な音ですねあれサプレッサー砂いますかまずい22です援護はらたかええー、本当ンですか人のの者を排除 福島ししょう さて向こうに陣取ってるかえー、いなさそうですねで行ってみますか <笑>いやー、くそ。お互い精密スナイパーでしたね、今<笑>いやー、ち負けたのは悔しいですね、今してさて、ゲームカウントが1、3人数が5対5ですね。 えっと、今度は攻し交代になりましたので PTR で同じ、えー、内容ですね、はい、じゃあこちらやってみましょうここからねなんとか逆転したいですねいやー砂が見てるあとはあの左側からね壁を回って 来る方も結構いるんであとは屋上ですかよしワンダウン ここは開いてないおっ と, とよしなんとか やっぱりセミスナイパーとかスナイパー、まあ私はねまだ始めたばかりで、エイムも全然上手じゃありませんので、まあ、ど素人同然なんですけど、ちょっとねやっぱ熟練の方が対戦相手にいらっしゃるとうーんかなりやっぱり厳しいですよね。 やっぱりいる左にいますこれはどうしたらいいかなこれはどうしたらいいかなあそこに ですね、にた当たんない当たんないくーちょっとしばらくやらないだけでもう全然いい も,、うん、もうナイス頑張ってください一命で あーやられちゃいそうですね残念まあまあまあしょうがないですね今のはちょっと24ですかさああとがなくなりましたなんとか、はあ、うまい具合に守っていきたいんですがちょっとやっぱりセミスナイパースナイパーと いるので室内でのゲリラ戦に持ち込んだ方が良さそうですねえー、っとよいしょうーんどうしようかな爆薬を設置 スタジオスタジオスタジオスタジオスタジオスタジオスでジオスタジオスタジオスタジオスタジオスタジオスタ 始末したぞおレーザーはないよしよしよしよし、やっぱりちょっと血のりをね生かさないとダメですよね。まあ、今ね、たまたまうまく。 噛み合ったのであれですけどいやーまいった1対5ですよ まあ、あれはデコイだんあん、でああうデコイに紛れて入ってこられたのに気づきませんでしたね今ちょっと窓の外に一回チロッと見えたので武器持ち替えたんですけど、えー、残念ながらやられてしまいました まあ、相手のーチームの方結構強かったですねはい、まあ、このマップは屋上をね、えー、取ると非常に有利なので屋上攻略攻防戦みたいになることも結構多いんですが、えー、今回そんなことなくう比較的こう突撃もあり引いて戦いもあり籠城、えー、戦もありね 非常にバリエーション豊富な試合だったんじゃないかなとい う, ふうに思います、まあ、レスキュー自体の、ねえー、ゲームモードのやはり一番の、えー、魅力というか、いうのはこういった戦略性だと私はあ考えているので、まあ、あ私の、ね、このプレーでどこまでそういったものが伝わるか、あのー、また一緒にやっている方々のプレーを見ながら。 そういったものがどこまで伝わるのかというのがなかなか難しいのかもしれませんがぜひ、ね、皆さんも一度このゲームモードそういった視点で、えー、やってみていただくと、えー、面白さが分かるんじゃないかとい う, ふうに思います、えー、では、ね、またこのレスキュー別のマップでもやっていきたいと思いますので、えー、次回またご期待ください、えー、本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございましたーレスでしたおやすみなさい